はい、じゃ、まず、うつ伏せになりましょう。手を脇の下ついて、上体を反らします。おえー、はい、これで止まっておきましょう。えー、もし気づかったら、私手を前にします、えーではい心。はい、これで、心あー心止まっておきましょう。なんであーであー、痛い、痛い、痛い。こんな動く専門が。ああ、これ結構背中が高いと。 やっぱり姿勢が猫背になったりするす。あーあー、じゃあ俺らそれだ。ねえ。いいね。ああ、ああ。やっぱだんだんと体って前に体るない体みな。はい。は い, い、取ることはした方がいいですね。やっぱり。ええ、もうパスか。ああ、大丈夫だこれ。えーね、ちょっと腰こわってイラスト。楽に な, なります。あーあー。あー うつ伏せで腰揺らしましょう。こうやって。はい、急に楽になりました。これ。腰くるくるします。これもストレッチこれも体の力を全部抜けるんで、体の力がストレッチ前のは多いです、ねえー。ま体硬い人って力が入っちゃうんで、それが伸びなくなるんですよね。 時間回でリラックスででききるとよくまますすね、えーうんまあ、徐々にきつくなりますのではいこういう感じです。 これで止まっていきましょうはい後ろ足の前のもの と, と 前, 前, も 前,、ね、前足の内ももが伸びてます。 いないですねえげつない股関節がしっかり伸びてあすごいなああ休んでくださいな<笑><笑><笑><笑> その人とか皆さんがいすはいやっらいいうここながね OK です。じゃあ今度は ンチ座りですねこっうのやれはもう、はい、これで手をつけねるだけです。 踵がいいいいちゃゃうううううう人はは結構もう転げそそににななっててままでですすすよねあねね今き多とと右動いてみるるたく来るに来じあもか来るね<笑><笑> じゃあ今度肘ついたまま背中を持ち上げましょうお尻をギュッと締めてあの膝はついてていいんですか膝がついてていいんですか、ね、はいああこれたまに置いていいですか？たまに休んでまた持ち上げてお尻しっかり締めますたまに休みましょう 息はい。いいです、ね、で止っあままじ ゃ, あ体感うあーじゃあ前をてて、ねはいはい、今度は膝立ちで片足に、はいね<笑>はい、腰を置いて 前かがみ い, や い, やいいと すごいう意、はい、このももら硬いと、反り腰って言って。こお腹こう出した式になっちゃうんで。な, てなってる。なってるよね。これが反り腰に。原因があります。はい。オッケーです。息、え、休、ー、んで反対して、ね。このももらが硬いと、前のものに力が入って。その力が入るの嫌だから、反っちゃう、えーえー。息吐きながら前鏡で、前から見て。 休みます、えー。これ痛痛いいですよね痛い痛いなんかお<笑> 前足の裏を上げてください膝を伸ばしますよ膝立ちでかかと引っつけますのしゃがんだら上がりますお尻緩めてお尻を締めるお腹しっかり引っ込めます ふうっと息を吐きながら、おへそ上に向ける感じ。という骨盤を起こす感じです、うん。いい感じですよ。この骨盤を起こした姿勢が、立っている普段の姿勢なので。これをもう身につけないといけない。 がに出てくるそもし痛かったら、まあ、少しこうやってね休んでください。 もうできるのもう本当にもうこれぐらい行った方がいいですできるなんでできるのこれぐらいいった方がいいえーすごいえー、これなんでそんなの股関節はい、股関節開きますええ。ーーみたいな感じですね。もし痛かったら一回閉じてもいいですこれ結構辛いんでう、えー、い, い。ーこれは無理なんで足が外向くの足っていうのはそのオッケー はい、うちの手でブルブルです。じゃあ、<笑>今のは結構股関節痛いね。いや全くダメでした。これができないっていうことは股関節が硬いです、ね、そうです。ええー、ちょっとだな。やってるとだんだんできるようになるんですよね。まあだんだん開いていきますね。<笑>いいこれやらないとね。<笑> いいしたたっっやぱり力が入ったままになななのであー一れないけど、ねはい、あーそうなんだはい初めにやったやつですね。 多分一番ははだっえー、これ…ななていタートルさん い, <笑><笑>いやだってえ、こんなに楽なの結構それああるますよ全然それます そうよねそうよね、これがいいです、ね、ご い, ーかにすごーいタートルも中島家チャンネルさんに出てますので説明欄からチェック。